はい、えっ、ー、と三ホール終わりまして、はい、ド, テ<笑>ドテン、ドテンスで、はい、まあまだロックホールあります。<笑>でね、ちょっとね、クラブがねちょっと気になってて、ちょっとハルちゃんの方からドライバーとあ何使ってんすか。キャロウェイです。ローグです。ローグ。X D。ベンタス。ベンタス。はい。ゴーアル。です アイアン、アイアンあ、スティップ、そうですね、うん、シャフトって、バカヤマ純正のやつです、ね。あ、そうなんだ。はい、入ってたやつが意外と赤かったんで。んでも六銃アヤって結構しっかりしてますね。お、もうそのまま使っちゃってます、ね。パ タ, タトラス、パタははい。ピン型、ピ型のセンター。めちゃめちゃ人気ありますよね、そのパター。そうなんですよ。たまたま見つけてラッキー。ああ、やっぱりすごいなんか人気で。 あああ、のやっっっっって、ててびくりりしししましたたいっ感じだったっす<笑><笑><笑>んすねも握めちゃからはい。勉強してもらって シャフトシャフトはグラファイト結構。って結構皆さんに何のシャフトってめっちゃ聞かれてます。ってグラファイトのフォトシップの人ってよく使ってるのか松森奈丘さんとかが使ってました。 かっこいい。ね、<笑>初めて見た。本当に、ね、そうですか、うん。結構皆さんに何のシャフト使ってんのって聞かれてる。じなんかツアーエリーばっかじゃんなんか。シルクソンの最新最新。ちょっとあなるほど。そうですか、ね。モデルがね年式、はいうん、でグラホイットツアーリー、うん、ト。35S。本当の方がハードスペック。確かに。 <笑>打ち合ったりするんですか。します。でもやっぱり結構逆ですね。お姉ちゃんが合うのは私はわなくてな私が<笑>そうだよね。ちょっとちょっと違うもんね。うん、ンンあとは形そうですね。マレットケースもね。マレット。うん、相棒。引<笑>き<笑>外してけど<笑><笑>相棒です。持ってません<笑>あまいい。ありがとうございます。ありがとうございます。 うですいません。 どうしよっかなはい。 やめ て, <笑><笑>、あのー、てよ<笑>なななついいて<笑>結構い<笑> 2人と も, キもうん、うん、でも超一緒こあげてるね。 こうあるちょっと二人とも仲良くですけど結構難しいライですね、はい、うそ、ん、れは難しい、はあ、冬の芝は難しいなイメージがあるうまい うううまっうまっ<笑>何だろう56です<笑>これはい<笑>めっちゃかったありがともですよねもう<笑>。 イメージはすすごいいいななんんかか、かここう、そう、そうそうそそのの強ささだだだけっっったたたよね寄<笑>る感じのあれだったさっきあ、入れあであれば<笑><笑>やって OK <笑>を出してあげるのが一番<笑> う, んうん。 うんー惜しいいいんでもならたんの<笑>オッケーうエスパーですあーあうございますいや待てアプラっ、うんうん、あれはもうちょっと。 良かったから<笑>納得のあれですよね。今年の辛がめっちゃ良かった。うん、うそうだあれより良くしようと思うともうちょっと入れに行近い気持ちになっちゃうから強くなっちゃいますよね。気持ちが前に出る。そうすよね。<笑>絶対手前はあかんと思う。あおもおもろないって。<笑>あ何か知ってる人出てました？えじゃなかったっけど。めっちゃうよ。 来るか、まえなちゃんとかあーうん、うん、出てもらいましたはいですよねはいそう、ホールインワン出したんですよえぇ、ー、この対決のダブルスをやってもらってえぇ、ー、そう誰がホールインワンちゃんちゃんそ う, そうそうそうええー、<笑>ホールインワンはすごいなピンガシャでしたガシャンってすごっカッコイイまちゃんらしいな ちゃうやんここあれですねピン位置がそうグリーンの縦の幅が分かりづらくて手前がバンカー でやります、はい、結構いいんじゃないうん、いや手前ではないと思う手前というか。超えました超え超え 超えてる超えてるう。うん。期待していいんですか。<笑><笑>なんかこれもなんか似たような。ね、そうちょっと行かなきゃわかんないですけどでも悪くなかったけど。うん。マークがいマーク。 ねて誰かここ落ちたねほんまやあーでもそうだよね<笑><笑>そうそうそうそうそうそ う, そう距離距離感が合ってれば うん。オッケー。<笑><笑><笑>入れるわ。入れちゃって。もうそこで入れたら、もう。ジルイスしたな。 まっすぐ。オッケー。あれ？スライスじゃないの？よ。許されました<笑><笑>、ね。すごい決めて欲しい感は出てましたけどね。応援してたんですけど<笑>。 いつも、い、い、い、い、い、い、出ったとこに売ったよ。そ<笑>うはついてるのよ。<笑>もう。また下手くそって書 か, かれちゃう。私夏ならいいけど、この気温でこの距離は。うん。 やばいけないいや、戻ってくると思ううん、まあ。行ってみよう<笑>右がダメやつだねちょっと寒いのでバンタリー です。残念。パンチあげたのに。<笑><笑><笑>です。ちょっと振り切らなかったな。パンカーはね、だからパンチあげたのに。湯川が行きます。はい。 なんか w <笑>えぇショックー同じバンカーよめっちゃ<笑><笑>うけんすよ仲良しですじゃなくて対決です企画が<笑><笑>一緒のとこ居てるのは私たち仲良しですではないんです<笑>今日はも<笑><ねえ><笑>うどーど 今日私もハンパーしてあげてパンッカーやー言ってたよね。全然今はバッカーあげもうあそここのパンカは難しそうだよなんか乗ってるしカートを見進めてく雨上がりのパンカやばい終わった終わった<笑>これ終わったイノシシでも来たんですけど<笑>え絶対ちょっとしが あ, あ、こりゃあ<笑>どうやって打つって感じやもん。そんなでしょ。うん、すごいなこ。これ雨上がりきついな。これバンカーじゃないですよね。な<笑>んていうのもでも柔らかそう。うん うまい う, うまかったけどねこれに比べたらこれ<笑><笑><笑>なかなかめり込んでますこれあんまないですよ普段うん一回で出た欲しいな すごいもう気持ちで持ってった感じだね<笑>すごいいいよありがとう持っまあまあな目玉に行ってよズボってなんかもう砂を思いっきり取ってったって感じなんですかとりあえず出てそうだよね ししいーしいー<笑><笑><笑>いやるわこれな<笑><笑><笑><笑><笑>でで勝ってもゼロですはい。<笑><笑> っった今入った入と思ったなここにいや。